リコタイガです皆さんこんにちは今日は大池場所駅に来ましたなんでこの場所に来たのかわかるでしょうかそう実はねここ の, あのこの公園に猫がたくさん会いますってまあたくさんに会いますって聞いてたのでどうしても猫会いたいなって思ってここに来ました今日は、ね、何匹に会えるのが ちょっとそれで動画を撮りたくてあ本当私は本当本当本当本当本当本当本 当, 本 当, 本当やばい猫が大好き猫が大小さい時から漫画と猫にしか興味がなかったからまあ今日はねちょっと猫ちゃんを会いたいと思ってます今ね3つの道があるなんですけど猫ちゃんがねどこにいるのか全くさっぱりわからなくて私上かな<笑>上かな 上かかかなわかなんい一匹見つけた向こうだえやっぱり寒いからどこかに隠れてるんだよね。 いいでしょ<笑>でも一匹しか見えないから、他のは違うところにいるのかな。もうちょっと探そう。向こうです。見て、見てた。で、この、なんか、み、匹は向こうで、三匹は向こう。見てる。 だね。<音楽><音楽> でも3匹が見つけたから結構いるということだねえー、見ちゃっているのかな混<笑>ちょっているのかなどこに隠すどこにどこにどこかな今ビルの近くだからもしかして怖いんじゃなくて寒いからどこかに隠れてるんじゃないかなって今思ったタこちゃんすごく欲しいんですよ最近最近というか 昔, 昔からもそうだけ ど, だけど 本気気持ちが最近にななっっってててちちゃん飼いたいた思ってちょっと難しいな外国人だったらさ東京はちょっと難しい話になりますねそれは、うんうん、でこのところでねちょっといろんなルールがあるなんですけどこちらに書いてあります不幸な猫を増やさないのためにまあエースあげないと。 まあ、ちょっとイライラなんか迷惑をかけないようにな感じですよね。でそうですね。やっぱりたくさん増えるとなんかうちがないから、結構猫ちゃんの生活もね。大変になるから、それはね。うんうん、正しいことだと思います。もう一匹見つけましたよ。そこそこに隠れてるんだ。可愛 い, い白黒だね。 大きくて可愛い<笑>目の前猫ちゃんから 3匹え一12345めっちゃいるじゃんめっちゃいるね向こうにもいるよ右のやつがあれコレークさっぱりいるんっ ありました今日は10匹ぐらいに会えてすごく楽しかったです多分みんなは知らないなんですけど本当は私が猫ちゃんが大好きでで小さい時にお父さんが10匹ぐらい飼ってたんですよ<笑>すげえにぎやかみんな野良猫だった いろんな野良猫を助けたら例えば1匹は子供生まれるってもう子供おおおってな感じになってでそこから家族がパパパパパパって超えたんですよちょっとい今えついつの間になって今お父さんが3匹でおばあちゃんが4匹ぐらいがいるんです だから、ね、いつも実家に帰るときにすごくじあの、ね、猫ちゃんだけじゃなくてワンちゃんとかカメとかハムスターとウサギもいるから本当動物たちと一緒に遊んで楽しいなってめ ち, ゃあめちゃめちゃいいやななって思ってそうですね今7年ぐらい東京に住んでるけど、うん、7年の後ってさ一緒に猫ちゃんとか動物がいないのはやっぱり辛いねって思って始まって。 実は私は猫飼いたいんだけどイタリアでは文化的にペッットショップがないですねちょっと違うね日本とちょっとちょっと結構違うなんかイタリアでみんなあの野良猫飼って、まあ、私もその風に慣れてるから日本にもなんかセンターとかにもらいたいなって思って。 いるけどまあ、できればペッットショップにいたくないねね気持ちがあるんです、ね、日本の問題のは外国人としてピザが例えば10年以上じゃないともらえない例えば、まあよくわかるんですよ、その話、例えばねピザが急にが切れてしまうとイタリアに帰ると猫ちゃんが吸ってる人もいるからもらうのことがすごく難しいね。まあ、まあ、まあ だよね。わから私だったら、もう猫ちゃんとかも、自分の家族になるから、絶対もう、もう捨てるみん猫ちゃんを捨てる人間も、本当に何が考えてるか意味わからなくて。あとはもう一つ。日本でね、ペットを買うの、賃貸を探すのはすごく難しいんですよ。っていうか、ないぐらいですね。だから、なんか、イタリア、そんなに厳しくないかな。うん。あとは、ペットが大きくても、OK のところが多いし、 うん何匹でもオッ OK、うん、私もね今今考えたら私の家めっちゃめっちゃ何匹なんだろう今結構いる ね, ねそういう問題はね外国人もペット・川の身体を探すのは結構大変だと思うんですね、うん、で野良猫ちゃんとちょっと見に行ったらやっぱりち ょ, ちょっと癒されたからほんと猫飼いたいね気持ちがすげえ何十倍が大きくなっちゃってほんとしようかなって今めっちゃ考えてる。 はい。ということで、もう猫ちゃんが好きで、いつか飼えたらいいなって思ってます。また次の動画で、ね、みんな会いましょう。ていうかね、今よく考えたら、日本人ってさ、猫ちゃんが大好きでしょ大好きだよね。大好きだよね。猫好きな人ぜひコメントしてくださいお願いいたします写真とかも待ってます。Twitter の方に。よろしくちゃー